ジャンん、今日は雨なんでございますよ。えー 降, る降り出す前にと思って散歩に出かけましたが帰りふらでちゃいました。ピクミンびしょびしょでございます。えびしょびしょということでジャンじジャンんはもう元気になったね。どうですかそ<笑>うですかまあいいね。ねさあ、あさってかな 若ってだよジャン君十三歳十三歳ですよあなたジャン君十三歳だってジャン君まあ十三歳になる前に全部健康を取り戻せてよかったねトイレもそんなに行かなくなってきたね、うん、ううポンちゃんポンちゃんはどうですか お元気ですでのか外の雨、面白いですかなんか雨を見ながら黄昏れるぽんちゃんでございます。絵になっているよジャン君、食欲も旺盛、お水もよく飲み、トイレも適度に行きます。 血尿は出ていません。多少まだ残ってるはずだと先生は言っていましたが。まあね、膀胱の中を石で傷つけてたわけですからね。<笑>頑張れ。頑張れ頑張れ。お尻がちょっと上がり気味。ゃんんあれ<笑>出ためっちゃ短いけど。出たの。出たの。 でも、別にそんなにさ、うん。苦しんでる感じはないしね。ね、うんはい、やだい。やだい、やだうんか。そうなんだよな、ね。鼻が詰まってるっぽいね。病院で手術する前に、風邪かなって言って、連れて行くことにした、あれが、 完全にはまだ治ってない。どうん、した。花粉。<笑>花粉症なの。んなちょっと花粉症なの。じゃ ん, かん。おやすみなさい。